皆様新年明けましておめでとうございます。まますえー、今年最初のようこそ視聴室です。視、は、聴、い、本年もどうぞよろしくお願いいたします。いいますえー、昨年は WebTV 朝をご覧いただき、本当にありがとうございました。えー、今年も WebTV 朝、そしてようこそ視聴室では、はいえー、これまで以上にさまざまな企画を織り込みながら、魅力ある番組作りを、えー、してまいりますので、ぜひご注目ください。よろしくお願いいたします。 さて早いもので、ね、え熊本地震から3回目の新年を変えました復旧、ねうんえー・復興が着実に進んでいるようです、はいえー、市長まずは昨年1年間を振り返って、はい、阿蘇市にとってはどのような1年だったか教えていただけますか、はいうん、そうですねあの災害のあのあ時から 正確には2年と9ヶ月が経ちました、うんうん、その間において被災をされた方々のやっぱり一番大切なのはあの生活の支援、うん、特にあのみなし住宅とか、うん 仮設住宅に入っておられる方々が、もうん、ずっとお盆とか、あるいはお正月にその住宅で住むということは、すごく残念であると思いますけれども、まあ、おかげさまであの、災害公営住宅も、はい、ほぼ予定通り進んでおりますし、うん、あの去年、うんあの、抽選会も一部行って、はいうん、もうすでに入居をしていただくところの、うん。 場所も決まってるんですねやっぱり早く安心していただこうと、うん いうようよなことがまず一点挙げられまますしまたあの生活の基盤を今度は支えてくれる道路とか河川とかあるいはあの山とかそういうところも順調に今工事が進んでいますあのむしろ工事に携わっている多くの人たちですね陰になって一生懸命あの早く開通をしようということで頑張っている皆さんが の方に対して、うん、あの心からあのやっぱり感謝をしておるところなんですけれども、うん、そのインフラの整備も、うん、トンネルとか、うん、あるいは河川とかまたあの24年から の,、うん、あの大切な国の直轄砂防事業、うんうんうん これがこの去年の30年から予算化できましたしより安心安全な麻生というものを確保できるということが目処がついたということともう一つは地震によって経済 いわゆる農業とか環境とか、うんはい、あ観光とか、うん、そういうものがずたずたにされていったところを早く再生をしていかなければいけない、うん、ということもあって特にあの観光面の方からいくと、うん、あの3つの足座に登るルートが開通をしましたし、はいえー、また清水橋とか、うん、あるいは木落としの牧場の道とか、うん、そういうところもほぼ目処が立ってきた。うんうん、農地についてもあの、うん えー、補助整備はもちろんですけれども、うん、あの今年から の,、うん、あの作付けに間に合うように、うん、そんなこと も, もう一つ一つ今、進んでおりますので、うん、そういう意味からいくと、もう少しあの我慢していただければありがたい。うん、一生懸命これからも皆さん方の あのご期待に沿うようにまた力もいただきながら、うん、早く再生をしていきたい と,、うん、ということの一年であったと思ってます、うんえーえー、本当に今おっしゃったように、えーまあ、地震からの復旧、えー、復興を軸とした、まあ、姿勢などが昨年はですね充実した年だったと思うんですけれども、えーえー、他にも例えばあの今年に続くものとしては、うん、あのジオパークの。 そうですねあのジオパークの認定、うん、おそらくあの4月か5月のユネスコの総会ではっきりと、うん、あのどっちに出るか出ると思いますけれどもこれもあの昨年は。 あの世界大会に行ってきましたので、うん、しっかりとあの運動をしてまいりました、うんうん、そういう一つ一つの継続することが、うん、また今年大きく実、うん、を結んでくると思いますし、うん、特に2020年、オリンピック をあの視野に入れながら、うん、その前の年この年に、うん、いかに阿蘇市が、うん、あのいろんなものを、うん、あの立ち上げて、うん、そして世界に発信できるだけのものを持ってやっていくか、うん、その大きな年に今年はもうなったと思ってます。うんうんえー、あの今年の話題 と言いますかうん、5月にです、ねね、あの年号も変わりますし、ねすね、あの今年1年を新たな気持ちで過ごそうと思っている方も多いかと思いますが、はいえー、今年1年阿蘇市はどのような展望また市政の取り組みなどを考えていらっしゃいますか。はいそうですね、あの特にあのこれれからの時代を支えてくれる、うん 今の小中学生、はい、子どもさん方の教育環境をしっかりとやっぱり整えていくということ は, これは基本であるということもあって。うんうんうんうん ここはあの電子黒板とか、あるいは昨年はタブレットとか、はい、で今年はもう思い切ってあの夏場 の, あの温暖化の対策で、空調関係をあの全教室にあの入れていこうと思っておりますしまた、阿蘇火山の火口 の, の見学のところ、ここがあの爆発的噴火によって、 あの噴気口のガスが発生するのが、はい、また場所が一つ増えたんですね、うんうんはい、そのこともあってあ環境省もあの打ち出している満喫プロジェクト。うんうんはい に絡めながらよりあの広範囲にあの安心安全に加工見学が多くの皆さん方があのとにかくできるようにそんな改善をしっかりしていかなければいけないと思っておりますしまたあの北側ルートのトンネルのより開通が近づいてくる。 と同時に、去年同じように24年の災害で滝室坂のトンネルの工事も出来上がってきつつありますので、その辺のところをさらにあの将来を見越した阿蘇市の今後の発展の在り方というものを、住民の皆さん方と一緒に考えていく大事な都市でもあるんではないかなということをあの思っておりますけれども、ね。 あの今年いろんなです、ね、その小学校に空調が設置されるとか、はい、いろんな動きがもう決まっているものとしては、はい、他にもあの住民票の写しなどがあそうそう、ね、あのわざます。 あの役所に来なくても、うん、そして今までの自動のろに行かなくても、うん、コンビニでマイナンバーカードを作っていただいて、はい、それを活用することによって、うん、住民票とか もう他にもあいろいろありますので印鑑登録証明書ですが、うん、あのそんなことが対応できるようになり、うん、とってもあの便利になると思います。うんうん、まあぜひともそういう意味では、うん、あマイナンバーカードをあの作っていただければ、うん、あ後が。 すごくあの便利になって、うん、あの利用しやすくなってくると思いますので、うん、おすすめしたいなと思っているお仕事をされている方などは、ね、市役所とか児童交付会空いている時間になかなか来ることができない方もいらっしゃるの で,、えーでねえーえー、この制度を利用すれば、ね、マイナンバーカードさえあればでそれさえあれば、うん、別にあの阿蘇市内じゃなくてもあそうです、ね、あの熊本市内にいても、うん、大阪の出張でいても東京にいても。 それを活用することによって、うんうん、その場所ですぐあの、うん、その証明書を取って手続きができるということですから、うん、これすごく便利だと思ってますけどそうです、ねええ、あの車を買う時とかもです ね, ねいろんなものに必要になってきますので、うんはいはい、すごく便利になると思いま す,、ええ、そうですねでは市長、えー、今年最初のクイズ はいはい、あちらのカメラに向かって、はい、お願いします、あのー、今回の最初のクイズは、うんあ、もう阿蘇市の方が住民の皆さん方がより便利になるように、その大きなサービスの一環として、うん、この2月1日から、あるお店で、うんえー、マイナンバーカードを使うことによって、はいえー、証明書、印、う、鑑、ん、証明書とか、あるいは住民票とか、うん、そういうものが、あのー 発行できるようになりました。うん、その便利なお店というのは、はい、あのなんというお店でしょうか、はい？これが今年の第1回目のクイズでございます。はいはい、ちょうど最後の話題としてね。はい、あのお話ししてくださいました。はいえー、中から、えー、クイズを出していただきました。まあ、ヒントとしてはあの？ 略してもらっても、はいえー、正式名称でも構いませんの で, すそう で, すそうです、はい、あの略式の方が馴染みがあるかもしれないですね。あるでしょうね。はい、えー、カタカナ四つがあの略したものなので、うん、まあここまでヒントとして、はい、皆さんに考えていただこうと思います。はいえー、さて最後はですね、あのもうすぐ成人式があます、ね、阿蘇市は一月十三日。はいはい 音行われますがあの前の成人式の15日の時は、うん、あの暮れからお正月にかけてすごく忙しいですし、うんうん、その後十15だから、うん、ある程度はあの練習する余裕があったんですけど、うんはい、でもこの23年は成人式が変わって、はい、確か昨年は。 あの6日か7日ぐらいでその前にあの出初め式もあったりしてその前に年始のご挨いさもありますからなかなかあの大変だったんですねそれが一つともう一つはこれはいいだろうと思ってあのそれなりに自分であの買い込んできて聞いてよしこれだと思って覚えたところがなかなか。 あのその曲があの皆さんが言ってこないから、はい、あんまり流行ってないのかなって<笑>ということで今度は急遽あの変えてあの<笑>去年もそうだったんですね<笑>おととしもそうだった急に急遽変えて、はい、そしてなんとかあの、うん、覚えたということがありますし、うん、今年もあのそんなことにはならないように、はい、早めにあのこの耳 の, あのこうキャッチをして。 あのようやく今、はい、総理絞り込んで勉強している最中で す, あそうなんです、ね、車に乗っている時もお家にいている時も、はい あの眠っている寸前の時も欠、はい、けたまま眠ってっなんとなく<笑>あの メ, メドレ ー, ーが入ってくるんじゃ、うん、ないかなと昨年の成人式では新成人の方からの、ねね、歌のプレゼントがありましたので僕、ね、も, 何 も,、ねもね、びっくりしましたし、はい、すごくたくましいな。うん やっぱりこうーーあらなきゃいかんなうん、うん、ということはやっぱり思いました、はい、だから自分の思ったこといいことだと思ったことは恥ずかしがらず勇気を持ってまず一歩を踏み出すあれもその一つであると思っておりますけれども、うんうんはいね、あの市長のね歌のエールも皆さん毎年楽しみにされていると思いますが、はい、阿蘇市の成人式今月の13日日曜日に行われます えー、ようこそ、視聴室え。今回は、昨年の阿蘇市を振り返り、さらに今年一年の阿蘇市の取り組みなどについてお伺いしました。視聴どうもあ り, うう、ね、ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で、有限会社、名徳農場から、新米、阿蘇湧水米コシヒカリ2キロ入りを1名様にプレゼントします。阿蘇の伏流水で育ち、原農薬で、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 当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。波の地域にある2つのかぐら保存会の名前はの答えは、中江岩戸かぐら保存会、横堀岩戸かぐら保存会でした。たくさんのご応募お待ちしています。